小山貴代です。ちょっとコロナの影響でマスクしてますが、すみません<笑>。皆さんどうお過ごしでしょうかね。私もえっ、ー、とここ1ヶ月ぐらい海には行ってないです。先日1回ちょっとリフレッシュで波乗りはしたんですけど、もう1ヶ月以上小疑問やってないですかね。で家でまあヨガをやったりとか、えっ、ー、と少しランニングとかして、えー、と楽しんで。 時期なので、えー、と去年をちょっと振り返ろうということで、えー、と企画をいただきましたので、えー、と去年やったサップクラブチャレンジ2019年第3回の映像を振り返って、えー、と楽しみたいと思います、えー、と10分ちょっとぐらいの動画なんですけどもし出場していただいた方が見てるんでしたら、えー、と自分のホームとか いただいて今年大会が始まったらそれに生かしていただきたいなと思います皆さん楽しんでみてくださいサップクラブチャレンジ湘南大会2019年の6月2日に行われました主催はサップクラブチャレンジ湘南大会湘南サップクラブさんです えー、まずは6キロのレースの方からレポートをしていきたいと思います。これでコース図が出ますので横山隆代さんに解説していただきます。 えー、とこれは田口選手がぶっちぎりで速かったですね、えー、と6キロのクラスには、えー、12.6 フィートクラスと14フィートクラスが、えー、と出場してました、えー、と総合でも、えー、と田口選手が、えー、12.6 フィートだったんですが、えー、と総合2位の浜野選手総合3位の村田選手総合4位の柏木選手このうんと3人が、えー、と14フィートなんですが14フィートより えっと、田口君 12.6 だったんですが、かなり速いスピードで、1位で入ってきましたね。はい。福五代選手ですね、これあ。そうですね、五代選手も、うん。9位、総合9位だったかな。14フィートで出ましたね、うんはい。はい。えっと、14フィートがオレンジのビブスですかオレンジ。そうですね、今で。オレンジ、はい、はい。そうですね。今じゃあ、この声で選手。この黄色い選手が、インフレータブルが入ってきました。淡い選手。 インフレータブル。そしてこの黄色いビブスが、おうん、インフレータブルも混ざってきてるけど、だ 12. 12. 12.、はい 12.5。12.5、ね。はい。どんどんいきますね。すこれを、ちょっと、コース図が出ませんでしたけど、後ほど、おインサートして、コース図はこの写真に被せます、えー。女子が来ましたね。うん。女子が来るはい。女子は、時間差でスタートですね。そうですね。いいすねはい。時間差で女子の、 が、えっ、ー、と、男子より数分遅れて出てます、ねはい。ここまで何キロあるんですかそうですね。えっ、ー、と、今回コース図が、うん、えっ、ー、と、おおよそ2キロを、はい、えっ、ー、と、3周の6キロコースですね。うん、ちょっと、はい、あの、風とか流れもあって、部位がちょっと流されちゃったので、はいうん、今回ちょっと結構長い距離、実際はに、ね、なってしまったんですけど、はいはい、えっ、ー、と、皆さん楽しんでいただけたようで良かったと思います。はいはい、で、えっ、ー、と、一応他の大会と、 違うところは、えー、と周回なんですけどテクニカルレースにしてありますえっ、ー、とマークを、えー、と5つですねしかも3周なので、はい、ランを、えー、と2回入れてますうんランを2回入ってるはい、はい、ここの部位まではビーチからどのくらいあるんですかビーチから、はい、えっ、ー、と沖合のマークとかねはい、はい、えもう見える範囲なので8 0 0ルぐらいあるかなそうそう 800もないいと思います、ねトえー、と結構ジグザグしたマークの取り方なので、はいはいはい、スタートはどのくらい大きいにスタートしたんですかね沖までのマークですか、ね、うんここまで第1マークまで第1マークまで300だったかな早っ追いついちゃうんですね追いつきます、ね、はい男子に追いついちゃうんですね早っはいどんどん回ってこれ回収何周目か分かんないんですけど えー、とメディア製はここに固定してたので、えー、と選手を追うことができませんでしたなの で,、はいはいでね、あのドローンの映像とか、ね、見れればあの皆さん入手して見ていただきたいなと思います。はい えー、と今回、こう、周回なんで、テクニカルなので、えっ、ー、と、はい、見てる方も、えっ、ー、と、目視できて、こう、楽しめたっていうところが良かったかなと思いますね。うんうんはい、あと、田口選手なんかは、えっ、ー、と、こう、得意にしてるのが、はい、えっ、ー、と、スタートダッシュですね。はい、スタートが、えっ、ー、と、ランが2回あるので、えっ、ー、と、1回目のスタートで、ラン2回の、ロケットスタートですか。これが3回ぐらい、皆さん見れたかと思いますね。うん はい、今これ2周目の周回で す, そうですねはいで金のマークも結構近、うん、と岸に近いところに置いてあったんで、はい、皆さんのターンも見れたんじゃないかなと思います、うんうんうん、ほぼ波はあるけどまあほぼフラット状態ですかそうですねこの日は結構海面はフラットに近かったかなと思いますはいどんどんいきますね確か3週 3種ですね。はい、で、ランが2回入るので、そのランの姿もみんな、はい、えっ、ー、と、岸から応援できたりとかしましたね。はい、で、選手たちに後に聞くと、まあ、私も何回も経験してるんですけど、えっ、ー、と、ランを走った後にスタートして、その第1マークまで行くところが、素晴らしくきついです。うん<笑> 海外はこういうレースが増えましたよねそうですね。ISA の世界選手権でも、やっぱ5キロぐらいの、えー、と4周まったりですとか、うんうんうんうん、テクニカルコースはこんな感じですね、はい。最初スイムっていうのもありますけどね。ああどうなんだろう、<笑>将来。今有利になってしまそうですね、はい。6キロのコース、これでそろそろ終わりになりますね。引き続きどんどん行っちゃいますが、この6キロの後は 1.5 キロ、3キロの解説を したいいと思いますはいはいこれが1 5キロと3キロの周回コースマップですねはい、はい、スタートしました、ね、やっぱり田口大選手と村田選手はい、はい、彼たちはえっ、ー、とダブルエントリーで出場してますね、はいはい、えっ、ー、とまあ うん、と大会がこれクラブチャレンジっていうことで、クラブ対抗になってるので、ポイントを稼ぐために、皆さん頑張って、他の種目にもできます。なるほど。今見たら大森選手、インフレータブル乗ってましたね。そうですね、じゃあ。これあの黄色と赤のシャツで、えー、1.5 キロと書いてるんですか。これはボードですかこれ違いますね。えっと 14フィートと 12.6 の区別をつけるため、あの、はい、選手たちわ分かりやすくするために、うんはいえっと、分けてただけであって、はいえー、っとこの3キロと 1.5 は、あの、1カテゴリー、12.6 しかないので、はい、では皆さん一緒ですね、うんはい。はい。はい。出てる、出てる。はい。女子も結構エントリーしてくれて、女子多いですね。そうですね。はい、特には、まあ、これからレースに出たいとか、はい まあ、チャレンジしてみたいっていう方も出てたので、はいはい、女子が結構意外に多くて、いね、はい。すごい多 い, い。あの、クラブに所属してない人はどうして、どうやって参加したらいいですかあえっ、ー、と、特にあの、クラブに入ってなければ、うん、えっ、ー、と、エントリーできないっていうわけじゃないので、うん、えっ、ー、と、個人的にあの、普通にエントリーできるので、別に大丈夫です。あの、うん、各カテゴリーずつもちゃんと表彰もあるので、うんうんうん、で最終的に、えっ、ー、と、もうクラブに入ってた方は、そのクラブポイント。 はい、という形で、えっ、ー、と、うん、クラブナンバーワンを決めてたので、うん、えっ、ー、と、まあ、所属してない人でも楽しめる大会にはなってます。はいうん、あ, ありがとうございます。はい、詳しい話はあの URL を概要欄に貼っておきますので、はい、そちらを見ていただけると、はい、詳細わかるかなと思います。はいはい、1 5キロと3キロそろそろ終わっちゃうんですけど、はい。あとで、これ、表彰式も、えー、時間があれば掲載したいかなと思います。うん そしてこの後はキッズレースに移ります。はい、始まりましたキッズのスタート。何名ぐらい出場してるんですか？えー、っとね今回えー、っと三第三回で初めてこのキッズクラス作ったんですけど、はい、えー、っとちょっと若干少なかったかな十七人ぐらいなんですけど、はい、えー、っとね男子が二人しかいなかったんですけど、はい、女子が結構五人。うんうん ぐら い, い、だから、七人か5人ぐらいいたの で, で、はい、女子がすごい頑張ってくれるかなて。やっぱり、高谷さんが主催するだけあって、女子は多いんだな。お、一人飛び込んできましたね。これ彼は練習してますよ。平田君です、ねうん。平田君。よかったですね、はい。大人顔向けの。うんうんうんうん、のこのシーズン、うん、この後、マイボードをゲットするんですよね、彼はね。あ、そうなんですね。はい。 マイボードをゲットして全日本で一騎打ちをやるんですよ。お楽しみですね、はい。はい。あの、全日本のそういったレポートもね、やりたいんですけど、また機会を見てやりたいと思います。ターンはどうですか、彼すごいですね。ちゃんとステイプバックして回ってるので、はいはい、楽しみですね。この、要フオーバー方の、このボードはキッズボードなんですかね ですかね。はい、こ, れ普通のこれ大人のボ ー, ボードだと思います。大人のボード。うん、これパドル早山の上村智哉ちゃんかな、うんうん。やっぱ早かったですね、うんうんうん。早い。タイムどのくらいですか。タイムねえっ、ー、とね。上村智哉君。六分二十六。はい、分二十ちなみにえっ、ー、と平田君は五 分, 分。いや平田はの一族早。早い、うん。そう五分台ただ一人なんですね平田君。 はい、まあみんなでも女子の3人は3人とも6分台で帰ってきてるはい、はいそうですねはい、やるな私一緒にこう見守りながら集会してたんですけど結構早いので気が抜けなかったですちっちゃいちっちゃい ち, ち, ちっちゃいですね、うん、こ, れこれは番さちさちゃんの妹さんかな、うんうん ちっ ち, ゃちっちゃいですね。ちっちゃもうすぐキッズクラス終わっちゃうんですがお、これサーフボードクラスみたいな感じの人ですかね。そうですね、うん。まあいいんじゃないですか、うん、こういうサーフボードからエントリー始めてね。はいはいうん、別にレースボードじゃなくてもそうですねあの、うん、体ちっちゃかったら逆にね、うん、あまり大きいとでも扱いができないので、うん、こういうね、うん、自分に合ったボードから始めるのもいいかと思います、ね。はいはいはい いやキッズレースぜひまたね次のシーズン参加していただきたいです、はい、これでキッズクラスは終わってしまうんですけど次はあのドラゴンのお話を、ね、ドラゴンレース、はい、今タイトルが入りますけどドラゴンレースの楽しみってどんなとこですかそうですね、あのー、4人乗りの、えー、と1つのボードを使うということで、はいえー、とチームワークがないと進まないので、はいくら実力があっても チームワークないとボードは進んでくれないというか。カ、うんうん、むと違ってそのステアリングはないんですか。あ、はない、ね。ないんですね。はい。はい。なんかこう書き声でどっちに来ぐとかどっち旋回とかそういうのあるんですか。えっ、ー、とこれはそれぞれチームごと作戦を練ってて、はいはいはいはい、えっ、ー、と片方ずつ22で来ぐチームもあれば 持ち替えありの4人一緒の方向でこぐっていうチームもあるので、これはえと本当に練習しないと早くならないですね。いくら個人が1点も全然練習しないとダメです。そうなんですね。チームワークがありです。えっと、これはスタートスタートはスタートですね。これはえーとビーチから一応並んでいただいて、 えー、っと少しちょっと浅瀬なので、走っていただいて、はい、このドローンもね、選手の頭上、飛べないんで、あえてこういう角度で撮っているんですけど、うんまあ、オフィシャルのドローンと SUPA のドローンが何台か飛んでるシーンなんですけどね、うんまあ、SUPA は前傾を映して、はいはい、解説ができるように、レポートの映像で、はい、あんまり映像は攻めてないんですけど、まあ、ドローンで、せっかくだからドラゴンまでから撮りたかったな。 スタートしましたね、はい、このちょっとのうねりがまたちょっと面白かったですよね、うんうん、これは早めに立つとか関係ないんですかどうなんだろうそうですね、この乗るのも、うん、やっぱ皆さん同じタイミングで息を合わせないと、うんうんうんうん ああ、そうなんだ。あ、これ決勝のシーンじゃないですかね。あ、これ面白かったんですよ、ねはいはい。ここが沖の今 V 回るところでインを刺してますね。これが俺たちのヨットクラブは俺たちが、はい、インを2位で行ってたんですけど、うんえー、と折り返しのマークで PPP、うん、パドルのインをついて前に出ましたね。インをついて今前に出るところに映ってるんです、ね。 う、はい、右から左側が結構膨らまされちゃうとこ、こがないといけないですね。押されて印、ね、をさ し,、ねはい、して、そのまま逃げ切っちゃうと、ね。これ、これドラゴンもドラフティングもあるんですかドラフティングあ、もちろんしようと思えばあるんですけど、うんうんうん、ここはもうちょっと離されちゃったかなそ う, う, うん。ドラゴン、楽しそうですね。インフレータブルなんで。はい 攻撃力ないと、うん、この d p p パドルは、はい、結構気合いが入ってて、えー、とうちのクラブにも何回かこう練習に来てくれたんですけど本当優勝狙ってたんですよ、はい、そこを俺たちのヨットクラブがそうかこう帰ってきました、はい、これ決勝ファイナル俺たちのヨットクラブフィニッシュかなどっちなんだろ う, う、ね、ちょっとガド 画像で確認できないけど、まあえっと、おそらくこれはファイナルヒートですね。ですね。俺たちの予測、はい、帰ってきました。えっと短い時間でしたけど、横山さんありがとうございました。はい、また来年に続いていえっと後ほどコメントをいただいた、はい、したいと思いますので、はい、はい。よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。